はい、まあ、まだあんのかこんなに食えねえぞ大丈夫ですって会長食うのは若い俺らに任せてくれりゃ私らはまだ全然いける心配いらないよいただきま す, きますさっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか確かに美味いけどよじゃ 俺が議事進行しよっかこれが久米君ブリーチジャパンの横浜支部長次の総選挙でこの地区から立候補するってご順だよ青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだねここだけじゃねえ 全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろうそうみたいだね止まるやもはや日本中がなるようにしかならねえ今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからなちなみに星野会長は「クメは当選確実」って読み まあな、クメは絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなくサポートも全力でやってもらえるだろうからなやはりケがてえとこだろうなああしかも青木亮にとってここ偉人長は特別な意味を持つからなかつて荻窪豊かな王国だったこの町を取ってこそその後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ そうたとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしてもこの偉人帳を取らねえと意味はねえどんな手を使ってでも勝ちに来るだろうなそうだねああやっぱり納得いかねえなですよね、うん 何が だ, だってそうでしょこのままじゃやられっぱなしですよしかしほっといたら結局勝つのは若ですでもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよそんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがっておまけにこのまま日本を牛耳るだなんて そんなの納得いくわけねえでしょだが相手は政治家だぞさすがにその領域に手出しは情けねえこと言うなよあんた達たは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのかそりゃ偽札作って偉人町の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよでもあんたらみんな この町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろそれに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だでもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだもしこのまま黙ってじゃ 偉人さんの名がスタルってもんですよおいちょっと言い過ぎじゃねえか調子に乗ると私も黙ってられないねちょっと待った僕は春日君に同感だねお前俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ表だって自慢できる生き方もしてこなかったでも自分の部下や家族を食わせるっていうプライトだけはあったよ それについちゃ孫悲も同じじゃない今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ庶民、ね、俺はハンピン・リュマン全員の命をあんたに預けたんだぜこのままじゃカッコつかねえだろここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ わかったオチの会長俺からも改めてお願いしますお知恵をお貸しくださいああ、わかったよっ た, くただご馳走するって言われてきたんだがなすっかりのお世話しめたただほど高いものはないからねよしじゃあ一手やりましょう 調子に乗ってる若造に一矢報いてやるかでも手始めにどうするかそうだね目標を定めないとそこはやっぱ決まってるでしょあ何若のメンツを潰すことさつまりつまりこの町の選挙でクメが落選するやい。 不明を落選させるどうやっていやまだそこまでは分かんねえですけどでももしやれたらざまみろって感じですよね簡単に言うんじゃねえよじゃあ襲って立候補できない体にでもするかならうちの暗殺部隊が殺す気かよ抵抗されれば最悪の場合はそういうのはダメ そそれにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまでやめる気はないでしょ。勝つまでやめないか。お<笑>それでえつまり、こっちが普通に選挙で勝ちゃ い, いんだ。久米より票を取れる候補者立てて、思いっきり任すでなきゃ若かの花はワかせねえ。まあ 筋は通っちゃえるがクメより票を取れる人間と言われてもまあ相手はクメっていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね星野会長誰かお心当たりはありませんかあいにく思い当たる人間はいねえな今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで この町やまたもな対抗馬が育たなかったからな選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだったじゃあいっそう星野会長が出馬ってのはどうです何だとだって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし<笑>いくらいい慎重でも極道が当選するわけねえ 当選したら下で読むせいだ確かに<咳>誰ら探してみる青木亮に勝てる候補者をなお願いできますかかまめが俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうなはい選挙ってな金がかかるんだ候補者見つけたところでその金まで俺に出せってのか 先に言っとくけど今うちに金の余裕はないよいかほどかかりますんで全部出せとは言わないだが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ300万俺に用意しろとでかい喧嘩をろって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだよはあ 会長の言う通りだねどうする春日くっ 一番なんだよ急に大阪に行くって<笑>荒川のおやっさんには助けがいるんだこの俺の助けがな三つから連絡があったんだよ今おやっさんも蒼天堀に向かってるとこだなんで大阪に俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか お前向こうで筋を知れたらやべえだろよく考えろよでも助けがいるって親父さんが言ってんだでそのおやつさんが大阪に向かってんだよだから俺も行くんだ考える必要なんかねえあ足立さんこうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ分ってるよったくでも一番よ偉人町の方はどうすんだ もうすぐ選挙だぞお前が起きるように喧嘩を売るっていうから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ分かってるとりあえず供託金の300万は作れたよなその金は俺がこれから清流会に預けに行くよ金はできても問題は残ったままですまだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんのでそいつは星野会長が何とかするって話だったろう約束は守ってくれる人だ こっちは金を用意してあとは会長を信じようぜなるほどではどっちをお気をつけてほらイケメン勝手に見送ろうとしてんじゃないっての本当に行くのだったらみんなで行こうよいいね俺大阪にはまだ行ったことないんだよねええ俺が蒼天堀行くのは俺だけで足立さんの言う通り向こうは近江の本拠地 やべえ連中のど真ん中なんだからなそれにこれは俺の個人的な理由からだお前らを巻き込みたくねえそんなこと言うなよ俺たち仲間だったはずだろ仲間だから頼んでんだ俺にもしものことがあったらあとは頼むぜ勝手なことばっか言いやがるわまあとにかくよせっかく貯めた300万 ちり、星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。 本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのかええ渡瀬は若頭ですそして荒川の親父は渡瀬の代行の立場渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かとなるほどなら何で今回に限って事後報告なんだ親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ 申し訳ありませんがか私も先ほど知らされたもんでそうかまあとは何が起きるか見物だなえ何が起きるかと申しますと考えてみろ渡瀬勝と荒川真澄その二人が顔を合わせるんだただ挨拶だけで終わるのかそんなはずはない 親父は何か企んでるんだまさか何か企んでいるとは近江の会長は寝たきりのままだろ容体が回復する見込みは薄いと聞いてるえその通りですじゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだいえそこまで差し迫っちゃいないはずですですが確かに私の出生期に 会長が正式に跡目を譲ると言い出す可能性はありますがつまりそうなれば自動的に渡瀬がオウミの会長に就任ってことだそしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろうでももし跡目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよなえ 親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな荒川の親父がまさかそこまでやるとはそうかなカムロ町三詣作戦の時俺は親父に登場会を売れと迫った近江を引き込めと言った覚えはないあれは親父が自分でやったことだしかし親父のやつうまいことやったもんだそう思わないかえ <笑>親父のおかげでカムロ町から東条会が追い出され参詣作戦の成功が世に広まり俺の顔も立ったでも東条会が消えたそのどさくさに自分は自分で近江を引き入れて一躍東条会の惨事から近江連合の大幹部へ昇進したんだちゃっかりしてるよ 古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかった<笑>つくづく権力ってのは魔物だよな<笑><笑>親父が渡せを決してオウミを乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない身内が仕切る方が今後何かと都合もいいただ 気気ににななるるるこことともある気になる親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろうそれはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し消した後も報告もないようだったらそれは俺への裏切りだ絶対に許さん 親父が若を裏切るなんていや裏切りだヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ<笑><笑>俺の立場はもはや 3K 作戦の時とは違うんだよ表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要があるそのポリシーを貫く上では 相手が実の親でも例外はない必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父お前はどっちに忠誠を誓うんだ俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも 若を一番に思いということでしたなら親父の動きは細かく監視して報告しろわかりました大阪には天童を向かわせますヤツは荒川の親父にも気に入られていますからああ天童の親分いつお戻りやったんですか今日の昼や 明日は頭の出所やさかいな。あれそうなんでっかはっ。肩<笑>は知らんでこっちゃ。油を取らんと、ちゃっちゃと仕事せえ。行ってまうぞ、これ。いや、やめてくださいよ。剣道さんのパンチはシャリにならないっすわ。何やとな、何でもありません。し、仕事ありますんで、ほなまた。 とボーイさん、これおかわりなあ私も私もよう一番スマホずっと見てたってミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよつまんねえ顔してねえでここは一つ楽しく飲もうぜうん賛成大阪って最高だねえたあもううるせえなだから俺は一人で来るつったのによ春日さんどちらへ トイレ全然飲んでないのにもう酔ったのみつからの電話待ちってのが落ち着かねえあいついつになったらかけていくんだい向こうは花から忙しいっつってたんだろ渡瀬せの出所祝いとかでまあな近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。 だらねこっちはおやすさんの件でそれどころじゃねえってのに気持ち察しろったんだよそもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろそれを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよミツってやつもいい迷惑だろうなんだよ小柔道みてえにでもよさっき店の中で小耳に挟んだんだが荒川真澄が大阪に来てんの結構話題になってるみてえだぜそうなのか 客同士で話してんのを聞いた下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな、まあ、もちろん文字通り噂話ってとこだけどなちょっと待ったメールだうんミツってやつからかくそなんだこりゃどうした肉ック・オガだからだ念願のカムロップとツーショットだとよ あんの野郎こっちの気持ちがねえではハーイ一番写真見てくれたかいレアなんだよあれ彼気まぐれで町のどこにいるかわかんないじゃないだから見つけちゃったときはもうテンション上がっちゃってもういいわかったかね？えどうしたのあのさ割がこっちは取り込み中だよ1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ行く 取り込み中おう、ベリービジーねでも、わーいとにかくよ落ち着いたらこっちから連絡するそれまでカムロップとよろしくやってねおう、通りねでもそんなに怒ってわっ、多分じゃあなカリカリしないでよミスター一番へーすまんふっうう、カズよ そんなにカリカリするくれいならさっさと本部に行っちまえよえこんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ<笑>それにもし客の噂通どおりドンパチでも始まっちまったら荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか<笑>おい足立さんそうだなよし行っちゃうか行っちまうか 行ってま え, 行っちまえ<笑>やれやれまったくこいつらは<笑>ミスカおせえよいつまでほったらかちにする気だこれすいません兄貴こっちもなかなか一人になれなかったもんで、ね、今どこにいんだお前近見連合の本部施設です先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで 出所祝いの前夜祭ってかさっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え見えるって兄貴じゃあもしかして今おう。呼ばれる手間は省いてやったぜ。こっちも大江の本部に来てる。すぐ目の前だ。 来ちゃってるんすかもう荒川の親さんも中にいるんだろうええー、いますよいますけどもう少し待ってください手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますからそう言われてもう何時間待たされてると思ってんだだから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか言ってたような気もするな気もするって俺はちゃんと言いましたよ でも来ちまったものはしょうがねえだろう俺の気持ちも察しろ<笑> と, とにかく一度そこは離れてください本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれませんやばいですって全然ヤバくねえよオウミの連中がウロチょロしてるようには見えねえさっきから見えんのは出前のアンちゃんたちだけだなんならそいつらに紛れるやスルッと入り込めそうじゃねえか かですか冗談言わないでくださいよメツ俺は親さんと早く会いてんだよカムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだわかるだろうもういいおめえが止めても俺行くぞま待ってくださいよ兄貴親さんは本部のどの辺にいるんだいやだからまだ教えにつもりがそうかそうかじゃ 中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな喧嘩になっちまいますよおおやっさんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやるあ兄貴でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力するそれ約束するぜ お, おやさんは本部の奥竜の間って部屋にいます竜の間だな 一人で い, いのえ客人と一緒です三人ほど分かったありがとなミツ兄貴マジでやるんすかよし親父さんの居場所が分かった強引に聞きやがってじゃあ行くか待ってくれ行くのは俺一人でいい大丈夫だなあみんな俺 ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ今ここで抜けてもらって構わねえんだぜおいおい今さら何言ってんだよそんな水臭いこと言われるとなんか悲しいなその通りだ俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞいいもの持ってきたよ がまっ大阪は楽しませてもらったけど俺だって観光に来たわけじゃないよこれでスムーズに侵入できればいいですねみんなありがとうよオレーオレー奥や奥まっすぐ行って 奥の駐車場に入れてくれそれは控えすな場所わかるか分からんおい誰か案内したってやな あ, あこっちやで出前の人たち足元を気ぃつけてなほんまみんな腹すかしとるさかいな出前を首長押して待っとったんやであと何台止めれんねんあ誰か確認せえやおいさかいはまだかいな サネが来とらんじゃが、かおやさんは奥にある竜の間ってとこだみんな怪しまれんなよ なんやお前らえっああ竜の間に行くとこなんすけど竜の間やったらそこの階段上がったとこやけどお前ら代行に呼ばれたんか代行荒川のおやっさんすよねええー、そうなんすよ代行が呼んだなら誰か案内の門をよこすはずやなんで案内のもはついとらんのや いやーどうなんすかね今日は皆さんお忙しいようですし俺ら直接入って い, いって言われたんですけどそんなわけあらへんよそ s が勝手にうろついてえ場所とちゃうで誰に対抗の部屋に入ってえって言われたんやどこの組のなんちゅうやつやいやー誰だっけな怪しいおうもじゃもじゃのお前名前は 俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど、余計なこと言わんで名前を言ええっと、さっさと言え春日です。春日一番。おい、アドリブしろやもう遅い。仕方ねえだろ。<笑>なん、やめでたい名前やの。<笑>よく言われます。へへへへ。 助かったってか大工がカムロ町で訴ったやてや何しに来たんや笑いバレてんじゃんか今ならこっちの方が人数が多いやっちまうか、はああ一気にいくぞやる気か中ュやおもろいやんけー勝てると思ってんのかおい隠すんだ よしこれでいい行こうぜ<笑><の><笑><笑><笑><笑>クセ者ディアイディアイチュートコか<笑>おっと。 ままずいとこ見られちまったようだよ来たの俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんおかげでやっと出番ちゅうわけ や, やるぞ春日仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえとふん仲間を呼ぶかそれやったら安心せえ 俺らにはそないなみっともないまねはできんそいつはいいねえ助かるよみんなあんたらみたいだといいんだけどなこの貫禄幹部クラスかななかなか人を見る目あるやないが<笑>おい一番なんかこいつら普通と違うぞ分かってる さすがは近江連合の総本山って感じようやくその実感がありますねよ眼帯のノリのよさげなあんたなんや昔登場界に片目の狂犬ってのがいたんだけどよふん<笑>まさかあんたじゃあねえよなさあ どうなんかのもしあんたがそうだとしたらそれがんでオウミの本部にいるんだろうな<笑>聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや<笑>そのよないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか マジマの兄弟アホ抜かせ兄弟何年この日を楽しみにしてきたと思うとんね久しぶりのケンカやさっきから体が歯をいてしゃあないわ行くでマジマゴロかけや 楽しみよ 楽しませてくれるやないか<笑>こっちも楽しませてもらってるよバケモンだぞこいつらただのネズミとはちゃうなもうお互い遠慮はいらんちゅうわけや今まで何か遠慮してくれてたっての<笑>みんな聞いてたなこっちもそろそろ本気出していくぞ そこまでだケンカの続きは明日までとっといてくるねえかイジえおいもしかしてあいつがああ荒川だおおやつさんイジ こちらは登場会六代目堂島会長だ登場会の六代目六代目あいつがうちにいた男で一番です登場会荒川組春日一番堂島大吾だ そちらは真島五郎そして西島大我何<笑>ややっぱり味方やったんか大きにな六代目おかげでこのケンカ不完全に収へだから本番は明日だって言ったでしょう真島のおじき<笑> もう少し人の話を聞いていただかないとおいどうした二人ともまたやるつもりなのか手出しはさせねえぞ荒川大丈夫だ俺はもう一応おったら死ねえよ どうだかなだったら俺らに信じさせてくれああ言葉を尽くさせてもらうみんな入ってくれ龍の間に<笑>続きは今度やな バスが一番 座ってくれ一。よかったら、そちらの皆さんも。それじゃ。失礼します。会長はじめ。真島も冴島も。こちらのお三方は長いこと姿を隠していた。二年前の。 神室町産経作戦以来ずっとな今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前ちだけだカムロ町の産経作戦って和歌が始めた浄化作戦でしたよねああお前も知ってるだろうがあれが成功した陰には登場界の内部情報があった知事になったサトにこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう 情報を漏らしていたのはこの俺だ六代目が何も言わないとこ見ると何か裏があるんですよねあるんでしょう、六代目おいイージーいいんだ俺からきちんと話す<笑> 荒川の親分は登場界を裏切ったわけじゃない登場界の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだったえ俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだそしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった荒川の親分を責めるんじゃない説明はそれで終わりじゃないですよね そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思ったいいんですね六代目<笑>ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからないいですよね荒川さん来たかいがあったな一番よ事の始まりは雅人が 青木亮として都知事にまでなった時だったあいつは室町産経作戦で登場界を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきたもし断れば母体法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな若がおやさんにそんなことをああ そして俺が困っていたところに沢代が提案してきた正人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな正人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだとふっ沢代は正人を俺よりも甘やかしてしまうところがあるだが俺は相談しなかった いやできなかった筋の通った話じゃねえからなだからサトから頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにしたもし俺がサトの頼みを断ったとしてサトはおそらく他の組に同じ脅しをかけるそしていずれは搭乗会の他の誰かが組織を裏切るはずだそいつを見過ごす気にはならなかった それにこちらの会長は雅人とは世代も近い若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ実の親子の縁ってのは抜きにしてな<笑>六代目もじじい殺しやぬそのじじの中にはお前も入っとるで兄弟もし登場会の情報を引き渡さなければ荒川さんは 何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう暴体法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴体法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら今の極道の在り方には何の価値もないいずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる登場界の大門が奴隷の証 ん<笑>言い過ぎたかだが今の流れが行くつく先はそこだそして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男それが近江連合若頭渡瀬勝日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ明日 出所し次第この近江連合本部へやってくるその時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた渡瀬の出所を待ってたって何をする気なんですかあんたらはまさか渡瀬ってのを襲うとでも言うのかそんなことをして何になるはい確かにじゃあ何を 日本の二大極道組織近江連合と東場会を解散させるその届けを出すと私に宣言してもらうはぁ、あ、か解散宣言近江と東場会だ私も俺と同じ考えを持っている無所の中で心変わりさえしてなきゃな解散ってそんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃはあ 明日はここで何が起きるか。誰にもはっきりした予想は達者しねえ。だから、一人でも多くの味方がいるんだよ。それも、絶対に信用できる味方だな。店がそう言ってなかったか市場 夕べはそれでおやっさんと話ができたってわけですか俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに俺の性格は知ってんだろう待たせたおめが悪いんだ真島さんや西島さんとやりあっちゃうなんて話聞いたときはもう生きた心地がしませんでしたよ俺。他に失礼はなかったでしょうねうるせえな余計なお世話おめには関けねえだろう、まあ。とにかく 今日はこれから渡せの頭が出所した本部に来ます。おやさんも登場会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにかこれからやることがおやさんの信じる正解だって言うんだなら俺もそいつについてくさ兄貴今日これから起きることに。 親しさも命がけでやってきたんですそして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です兄貴本当に力を貸してもらえますか<笑>まだそんなこと言ってんのかもう俺の腹は決まってる偉人町の仲間たちもやる気満々でどうせここまで来たんだしっかり祭りに参加するってなそこまで乗り気で言行ったわけじゃねえけど 一番が言うなら俺らも付き合うだけさじゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れますそれじゃあまた後ほど 出会あいつ名前なんだっけ天堂だ大海の頭補佐だなあいつどっかで見たんだよなどこでごちゃごちゃ抜かすなどないだったりなんで踊れがここにおるどないして入り込みよった天堂 それぞれは通してやってくれ俺の客だ客でっかせやけど大行確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね今日はかしらの出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだほうそいつは関心でさほな もしこいつが何か問題を起こした場合は、あんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですが、受け合うよ。今日は何が起きるんや楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ、大見連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。 異人町でしたこと今度はあんたらがされる側だぜ思い出したあれは元スーパーエビ級のボクサーだ挑戦者からの要請に乗って 結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だおーあったなそんな事件あいつがそうだったのか 田室町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数蒼天漏に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来るその時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだわずかな人数で 私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります創世紀には敵対する組織との抗争も引き起こし多くの人命が失われた歴史もあります地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感威圧感を抱かれた方々も多く誠に申し訳ございませんでした<笑>つきましては現会長 および組はかし頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたしますうそやろ大阪府警本部長を殿どドライバーってばそうや 六代目堂島大吾だ登場会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だこのことは病床にある近江連合会長並びに 若頭大公荒川昌美も了承しているあアホほぬかせ俺は気がるかい冒ーミツがそう言ってなかったか一番<笑>思い出したかええでもまさか登場会と近江連合の同時解散なんて<笑>ああもちろん それがトップの決断だとしても組民の多くが反対する結局頭がすげ替えられただけで新たなトメ争いのドンパシが起きることにもなりかねねだから根回しする時間が必要だった根回しってそんなのは誰がどうやってやるんですそれを六代目が絵を描いてくださったんだ正確には 俺と渡 瀬, かな渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だそして同時解散という結論を互いに出した時問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるかその一点だったまっとうに直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがないしかもカムロ町産経作戦と前後して 大阪では私が刑務所に入ることになりトップ不在の状態になっていた下手に動くとクーデターも起こりかねないですよねそして考えたことは産経作戦を逆手に取ることだった逆手に取るそれには2つやるべきことがあった1つは産経作戦を成功させることだ成功させるそのために荒川さんには。 登場界の情報をあえて漏らしてもらいカムロ町から登場界を追い出す流れを助長してもらったそしてその産経作戦はあっさりと成功するまあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが真実は我々がそれに乗ってやったまでということだなるほどそして俺が六代目に頼まれた2つ目とは欲深く非情な登場界の裏切り者という立場を 死んでも演じ続けることそして途上階が消えたカムロ町に近江の連中を引き込むことだった荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけたそのおかげで今この蒼天堀にいるのはカムロ町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだじゃあお親さんの狙いはまさに今 この状況を作るためそして期限も間に合わせてくれた渡瀬の出所日同時解散宣言の日にあ渡瀬 あヘヘッ今日のために念入りに研いできたんやで最初の餌食になんのは誰なんや、うん やっぱ登場界伝説の幹部は一味ちぎな感心してる場合かよこいつらが全員大ウの幹部か神ム町に半分行かしてもこんなにいるんじゃねえかよそんな嬉しそうな声あげんなって嬉しかねえよわしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く文句が出るのは百も承知やさけどな踊ららも僕のやったら で止めてみる<笑>なるほどそういうことやったんですが荒川天堂こないなケンカ一生に一度きりやそしたらとことん楽しめる方につかなおもろないわなお前も裏切るんかケン堂 <笑>味方になると頼もしいねそれでも全然手が足んねえってだから俺らまで駆り出されたんだろうここで俺の都政も終わりだなでもそれを一世一体の大喧嘩で締めくくれるわけだ伝説の極道達と一緒によ いるってもんじゃねえか 帰ってきよったな堂島の竜があんたが見つけたのかあの人あの人っ何を言うとるんそいつは臨時雇いのただの用心棒や。 名前も知らんでるこっちは任せろお前ら前だけ見てりゃいい後ろは俺が死んでも守る<笑><笑>誰だか死ねが美味しいとこ持っていけ悪る まだまだ食い足りねえぞく こ, <笑>これで全部く<笑><笑>っや <笑>大谷おやさん<笑>すみません体のやつが言うことを聞かなくて<笑>寝たままで構わねえよお前のおかげだ一お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえどこだったいえ仲間の おかげっすよ<笑>そうかいい仲間を持ったなうんいいことだおやっさん<笑>今まで本当によく生きててくれたないじ 嘿嘿嘿嘿 が六代目をずっとかくまってたってイエスねさっきからそう言ってるオーケー言ってる意味がわかんねえよま必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね6代目の大悟く君とは親しくさせてもらってたってわけとは言ってもドライな関係では痛いんだけどさカムロ町三景作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってねじゃあ真島さんや才島さんも もちろん伝説の極道たちつっても案外気さくなもんだったよ俺んとこにいる間はさところがそんな彼らを奇遇にも別口であった一番が助けることになるなんてね助けるなんて俺らは大したことしてねえってまあ親さん達に胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ<笑>一世一代の喧嘩をな シバン君はおやつさん大好きだよねおう今日は二人で会うんだよデートってとこだねおうデート今度その話を聞かせてねああたっぷりのろけてやるから覚悟しとけ そっっちが戦略だったのに悪いなイチ、星野会長とはもう40年ぶりだよそんなのから誘われじゃ断れねえからないやだからもういいですって相手が平安堂の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえしそもそも俺なんかがおやさん飯に誘うのが身のほどわきまえてなかったっつか<笑>バカヤロ。 俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのじじいだぜ飯しくは相手に身の程もクソもねえ近江連合の解散届が出されてソテンボリは落ち着いているんですかまだみんな戸惑ってるみてえだな近江の組員たちもマジの書きの皆さんも100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ それは当オウミのはめのかい入りが暴れたりはあってもだがが知れてるだろうな解散届をあれだけの大人数で止められなかった言い方は悪いがやつらのメンツは今回の一件で丸潰つぶれそんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだそこまで見越しての計画だったんですか いややれることをやった結果ってだけの話だ先を見越すだなんだってそんな余裕は俺にはなかったところがそんなふうには見えねえからおやさんは役者なんすよねそうてんぼりの一件でまさは怒ってるだろうな<笑>怒り狂ってるはずだ 何の相談もなくあいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからなあいつの感触だけは俺も昔から弱らされたもんだはあいくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね<笑>親子ですからねだが そうなことも言ってやられねええ六代目や私はあいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてたむしろ正人が俺に登場会を売るように迫ったことでその計画が早まったって見方もある正人<笑>は自分の権力が膨れ上がる味を知っちまったいい加減 それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえとあいつは身を滅ぼすきっと手にしたものすべてを失ってしまうそんなあいつの姿を俺は見たくねえ<笑>さあそろそろ行くか う ん, んさっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよねじゃあこの先大家さんはどうする気なんですかこれから何を六代目や私たちは組織を解体した後とやっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる実際にはそうだ そういうい行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってたその時期が来たら俺もそれを手伝ってみたいなるほどじゃあ体は空いてるんですねなああ<笑>何して時間潰していいが分かね定年迎えたサラリーマンってなこういう気持ちなのかね さんの分にしてくれますか医師おめえ俺は俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ16の年に命助けてもらって以来ずっとです俺はお前を雅人の代わりに無所に行かしたんだぜ18年もだ 組のためだと嘘までついてでも納得して入ったんですからその上出所してきたお前を俺は銃で撃ったでも助かると見込んでのことですもんねいやお前が生きて戻ってきたのは 全部お前自身の力だ俺がお前にしてやれたことなんていくらもねいくらもねえところか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだじゃあ俺に少しでも悪いと思ってんなら また俺を《ええ<笑>そうらしいです》 でもすげえ話だよな俺にはその話がトラウマになっちまってるえ夢を見る時があるんだ夢ですかああ40年前の大晦日あかねがあいつが赤ん坊を産んでる場所は 桃源郷なんだまさかが総侶でそんなわけねえのにはやめてください恥ずかしいっす恥ずかしいことなんてねえお前は地に足をつけてしっかり生きてる生まれた場所なんて関係ねえ ありがとうございます大抵か土地案ガチャにどうなんすかねわかんないす知らねえことがもう当たり前なんで、苦労したんだもんな俺が言えたげるやねえが 夢で見た話だと全く不毛だな見送りはここまででいいまた明日な一。イ 出れないんでメッセージをどうぞ西流会の奉仕のだ春がこれを聞いたらすぐに電話をくれ今朝方荒川の死体が港に上がった